皆様こんにちは本日は盛岡散歩踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます私はミス散歩踊りの中井かなえと申します同じく石川あ有さと申します同じく吉田彩乃と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします させていただきました演舞は盛岡三沢踊りの復興踊りという演目でございます悪を追い払い家の中に服が舞い込むようにとの願いが込められた踊りで服を呼ぶと書いて復興踊りと申します本日ご来場の皆様のもとに服が舞い込むようにとの願いを込めて踊らせていただきました 次にご覧いただきますのは七夕崩しという演目でございます七夕崩しは天の川をたてまつり水に願いが届いて豊作となるようにとの祈りが込められております七夕崩しに続きまして栄える夜の踊りと書きますエア踊りをご覧いただきます盛岡三朝踊りは毎年8月1日から4日まで開催され 森岡三皿踊りが栄えるようにとの思いを表した踊りになりますそして最後にご覧いただきますのは盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三皿踊りの基本踊りの一つ12拍子でございますそれでは引き続き盛岡三皿踊りをお楽しみください